この程度か今度は僕の番だあいスイッ加減はできないぞこりゃったりゃ何をしようが無駄だろ う, うわ着工つける<ペー>っ、はい ボクまたんポーン散歩 その程度で は, 俺は倒せんおもしろかったまたね